よしじゃあ配信を開始しますがえーちょっとあの入力チェックですね先に行いますのでまだはまだ始めませんまだ始めませんこれはまだ入力チェック中ですじゃいい<笑>あ大さんあのーとりあえず もうもう大丈夫ですかレバーボタン OK ピラチも OKOK じゃあもう始めちゃいましょうかーみんな VS のアカウントでツイートしたからリツイートするんだ始めていきましょう OK <笑> さあそれでは、小物道展、ピロス対ジャイダル、初めていきましょうー、えー、解説には今、一番ホンダ対ダルシムをやっている、そうですね、両方ともやったんで、中野さんにおします投げられる。おっと さドリルネタですね、こんな横幅が広いので、そうですね、結構あるんですよね、返しづらいのと、あと100を出しても、あの周りだと表に行っちゃって、ないんですね、はい。いなくなってしまう、はい、さあこのファイヤーの後の対応ですね、ジャイさんといえばね、完全対応タイプ、まあ、ファイヤーの後の対応と、伸びるパンチ、はい、ズームキックと、ズームパンチの。 対応がまあ割とキモかな と, うーんうかなとこ。この対空ですね。対空ね、むずいんだよね。今のも正解はではないというか正解はないです。タクになってしまうタクになった、ね。この場合は対空にならない。えー、っとこれも難しいんですけど、はい、スラスト対空が完全対空になる前が4ドットあって、ああタップやった。いやちょっと。 大丈夫これは削っていく。今のはよく判断しましたね。ちょっとね危なかったんですけどね、うん。もうちょっと遅れるとショーパンチ間に合うぐらいですけどね。モニュそうかどうかちょっと迷ったと思うんですけど。はい、さあ頭突きから。さあピロシー。いいマナですよ。この最初の試合。さあポイント。なんだ。どうした。百貫ピョってしっかり取った。一本目取っていくのピロシー。これー。 ピロシさん、あのーそうですね、ジャイダルさんは、まあ、最初は1 0 0ぐらいいきたいっていうことだったんですけど、はい、ああそうですね、ね言ってました、ねねまあ、1 0 0はこの組み合わせ、むずいでしょと。<笑>ないでしょう<笑>、まあまあど、どっかで事故っちゃうんで、やっぱまず ど, どれぐらいのキャラさがあるのかっていうところなんですけども、まあ、6.5 はあると思いますけどダルシムが 6.5 はあると思います、はい、ただ、まあ、この一発勝負っていうか一回で見ると、はいまあ、事故る可能性はあるんでどこにでも。 チャンスがね、はい、少ない代わりにまずでやばいそうです、ね、さあスライディング対空使っていくあ逆ですね名前逆だったね、は い, ない、はい、じゃあちょっと今、あのー、調整しますので僕 は, は調べていきますさあ今度は完全にジャイペースこれをバックジャンプをうまく使っていくしゃがみジャックパンチ対空対空も前色使い分けないといけない さあもう一丁持っていくさあから暴れる暴れすがすとかはいえー、からまああのー、小 K でから、はい、ガードさせてそのまま、はい、あの位置からもう一回オいチョウが入るので、はい、あれ一歩踏み込みたいね踏み込まなくていいです踏み込むのその場で入ります大いちょうはいっ、はい、てことはあのぶっこのもそれで狙えるってことでかいますよ狙いますカラキャンボタン離しとかやれば終わりす、ね、ますねねやばい、ねはい そうなんだ知らなかったさあさあまいま今のはうま い, さあおいししかしこれは返しにくい暴れていったズーアきあいオイ取っていくピーローシーうまいぞさあ開幕はバックジャンプ結構安定高度ではあるがあちょっとねここに今までの流れが出てますねうまい飛んでいったがまだ飛ぶ今のもカラキアンだったらそのままそうですね 避けれますねカラージャンプだったらよけれるここ適正キャンセルファイヤーぶつけ合い1位ピロシ2連勝スタート<笑>あセロ様そう昨日結局さ3人だったんですか4人<笑>あと1人犯人がいるってことですね3人目も分かんないしね まああのー、内容的には結構ジャイダルさんがズームパンチ割と強気にやってくる、はい、ファイヤーとズームパンチ割とやってくるんですよねうそうですねそれをやっぱ狙ってショーズツキタイミングずれるともう何もだめなんですけどまあドンピシャでつなぐっていうのがあれって強ズツきでもいいんじゃないんショーの方が一歩勝ちはできます、ねはい、ああ、はい、無敵で引きつけられるってことですかね強、ね、だと出る前に潰されるんで、はい、なるほど。はい さあこれは引き出し 引, 引き中キックですね。はい、最後はもう空ジャン読みですね。そうですね。空ジャンプだと空中で当たるっていうか地上の着地した時に食らうんですよね、はい、あれ。ああ、はい。でもそれって状況結構危ないですよね。あねさあ投げかくってたか前的にま飛んでくいい飛び。さあ剣のファイヤーをくぐり抜けてくるぞ。今のもスライディングまああのスライディングでも、うん。 スラスト対空でもいいんですけどなにはいは い, は い, はい、はい、ケツ、あのジャンプ長径跳びに対して、はい、スラストを地上重ねさせるの結構難しくて、はい、そうですね途中になっちゃうんですよねこれは託していくうごー読みが強すぎるめっ苦しいパーフヘッドなんと三レジャー。まああのピロシ強いぞいあのー、あの場合ねマジでスライディング以外は落ちるとこないんではいはいはいはいはいはい まあね、ケツですよ ね, <笑>そうですね出しケツか腹で飛ぶっていうのは割と<笑>でバックジャンプ強パン対空にもなんかケツがねバックジャンプ強パン対空疲れやすいんですよね、まあと愛知になったりしますねアイチ腹は愛知になるそ、はい、こで対空の難しさがよく出ているちょっとねえっ、ー、とファイア飛ばれてるっていうのもあって、はい、出しにくくなってるのはあるさあスラがめり込んでうわピオルコンボができる これはいなんとピロシやり込んできているぞ夢にダルシムが出ていたと言っていた強気の開幕つらいと思いまこれはもう ダ, ダルシムペースになりました ね, そうですねここからどうやってダルシムペースを崩すかかなりも う, もうこれ7382ぐらいのあさあ今今5枚になりかけた<笑>あのジャンプキックが当たるだけで さあ逃げるこれはかなりきついこれもおり、うん、そうです打ちオーケーいや素晴らしいやっぱり間合いを作り出せるかどうかなんで間合いと有利状況なんでダルシム も, も、まあ、暴れとかファイヤーガードでいいからそうですねそういうとこから話していきたいんですがさあこれはかなりでかいかなりでかいうーっとああいう感じで宇宙ぐらいになりやすいんですよそうするとうまいキャンセルファイヤーあれ見てからできるのかなうまいいうまい さあこれはどっか行っちゃうあれジャイさん得意技ですからねあぶねえあそこでも体が出る結構このバックジャンプがやっぱり困った時は強いですねすぐ浮くんでさあここでやっとジャイ一勝今のところ3対1ピロシリードさあ ニアさんがまた遠くからニコニコして見てますかね遠くから、なんか言ってあげればいいのにねえさあこれはしっかりキャンセルあのー、ジャイアンツさん、あれ多いんですよね、はい、そうですね<笑>あの早くどっか行けっていうので強気に中足キャンセルファイヤーみたいなのやるんですけど、うんうん、あれフレームにしたら完全に安全なんですけどいやファイヤーの方が郵便状況 が, いが、はい、多いんでそうですやってきますね。 さあ、これはやめないなああ今の大パンなんですよ ね, ねホンダが前に歩いてためがないのを確認して大パンを打ってことですね素晴らしいそうなると大パンの外から近寄るこれピ オ, ピオリーチですもう一発じゃないいやピオリーチですあれもピッキリあれでもピオリーチですさあ今の相打ちはでかいぞバックジャンプ お, おっとうーここで狙っていったがこれはちょっと遠い大パンうーん今度は寄れず こ, れ、ね、このモードですねまずは遠くしたい遠ければ負けることはないと相打ちになるんでねやっぱず突き合わせてもっ、ね、さっき結構一方勝ちしてましたけどあのできるタイミング23フレしかないんでタイミング的にはだからほとんど相打ちか なんか出る前に潰すかっていうのができるんで割とまあ、出し毒系はあるんですけどこういう感じになっちゃうんでやっぱはいはい、はい、大慶はかなり一方勝ちするのが難しいですねこれはダイエットの読でしたね、まあ、なかなり読み合いさあ大慶空ジャンプを含めた読み合いになるという、はい、これは上からったお遅らせてジャンプっしっかり死んでピオル重ねに来ると見せかけてジャンプそうです、ねはい 暴れもししにくくなりましたね今のでこれは食らって高いやばい返しにくいところ投げ返すしかし受け身しっかりさあ台形おっと、ね、見てる結構ね置くんですよあれあれ見てから出せるいやあの置き置きです置きですよ ね, ね、はいはい、さあこれはもう全部台形でいい感じ相打ちでいいぞというジャイダルさんっぽい動きファイヤーモードは なんといっても関東のファイアーモードといえばジャイダルでしたから ね, ね ス, さあスライディング<笑>このねスライディングナすスは<笑>っちゃんと遠いところだとおっと今のはスウたけどね難しいどっちか考えたらな前の外だったら可能性もあるさあうまくよける今のはねいいよけ方だった<笑>台形台形降ってくくうんっはい1これはインフェルノが届く<笑>さあ生きてるけど ほぼ死んでいる中盤かな中盤対決これで3三3並ぶ3 連, 敗3連勝でジャイダルが盛り返してきたあね心の状態をねやっていかないといけないんで前回何で飛んだかそういう読み合いが毎回そうですね行われております 対空の難 し, 難しさが本当に打てるそのタイミング一つでもね全然ですからここはつながらないがあ れ, あれでも安全ちょっと危なかったんでドリルにした、ま、さあこかせてバックジャンプに逃げるあそこは正解なんだろうないや あ, のあの前のバックジャン プ, バックジャンプはね追いづらいんですよ100列で追いに行くのはっおっと出なかった100貫100巻これに対して もう一インフェルノが難しいそういい勝負諦めない100冠100冠、ね、弱中強ありますからねさあ逃げるうまいぞ遠めなのでスライディングはないと見せかけてのスライディング、はい、なるほどさあだけこれはかなりダールシュンペース難しいさあ高めで潰すが続かないここをね見てから止める これは置いてある、まあ、理想的な勝利ですね、ジャイアンツ結構遠めからジャンプ台形、伸びるパン伸びるキックの体育、はい、台形ですね、をた、えー、早出しのジャンプ中継で潰した後、はい、後がねが続きにくいんですね、そうですよね潰してるんですけど、その後届く技振っちゃうと、そこで攻め系がないんですよね。よねさあ バックジャンプしきった 4, 4連勝これで逆転さあ集中ピロ集中ここねリズム変えるとかいろいろやりようあるんじゃないかなと思いますそうですねこもねドハマりするとねこれマジで連敗するんで本当本当します本当<笑>連敗するさあいい感じ<笑>さあここからいった 何か起こしたいんだったらボタンを押すべきさあそれ本田がもこれはジャいいンプちょっと迷った通つきこれはまあガブオッケーですねおおしっかり冷静冷静に前に歩いてくぐってすごかったですね今大一丁さあ開幕は中継ジャンプ読み動き読みですね、えー、結構何やってもあれに 負けますすからねねき以外はちょっときついで、ね、さあこれはコパネタ行くいし い, い, た い, たいピオールがピオラスに行くインフルの死亡ピーガチガードすると結構ピオリッチが継続するっぽい感じのあるんでうん、はい、なんかあるないとは思うんだけどあとこれは開幕読み勝っていったがさっきも見たやつこれねあの張り手で追っかけられるっぽいんですね、はい、張り手で追っかけると崩し 空中で当たるのかな空中で当たると大惨事さあうまいこれかくってたけどこれは今のは外でないですけど腹まだまだ分からない腹だったから定めてたと思うけどさあガードすると未来がないうわさあザイダル5連勝離していく いやーいい勝負だが、流れはジャイダルかちょっと、ねみ、ちょっとね、ミスしてしまったのは大きいですけどね、でも逆に考えれば、あれミスんなかったら勝てたなぐらいの気持ちでいる方がいいかもしれないですね、うん、<笑><笑>こんなはチャンスを生かせれば、本当に死みますんで、でね、さあ、開幕ファイヤー、もうね、これですわ、あのー、気持ちの入ったファイヤー、打ち始めると、ジャイアンツ強いですよ。さあ、完璧な体育 まああのね、今のは結構ね、完璧っぽい間合いなんでん前に飛ばないほうがいいまであるなるほど、はい。さあ、今のバックジャンプなかなかね、このバックジャンプをとがみにくいそうですよねー、はい、さあいやー、育、ね、がうまいドンピシャで打っても見てから中ドリルやると、うん、潰れちゃうんでバックジャンプに対して。 結構バックジャンプはね割と強いんでそれをどうするかですねさあ今のもおあっとうまいおっ と, っとこれは減ったぞ横から行くずっと ス, これはスライディングピヨピュルインフェルノがたまらない安く済んださあでも画面端なんでちょっとね厳しいおーっと端っこさあ届かない早いインフェルノこれは出てしまうイダル6連勝 あー流れが完全に変わっているああのーまあの、まジャンプショーパンチ出してたと思うんですけど本田が本田が、はい。あれはスラストイプを潰す扉びなんですねえ潰れんのあれあの間合いをちょっと間違ってると横から殴られますへえーはい、そうなんだスラストイプ安全ではない間合いがあるんで知らんかったおっと、はい、カラーが変わって投げていやー俺に力う今のはね軽投げにした方が良かったあーつかみはあーなるほど あの、画面端まで絶対はまるんではまる、100% はまりますどこか行っちゃうコパンで止めてうまい飛びださあどうするうわ今の前歩きジャンプいいっすねあえてもうどうせ来ないだろうっていう感じでやったんですけどう、うん、まあ行きましたねうん、まあち ょ, ちょっと遅らせのえー、と張り手に対して相打ち取る感じのファイヤーだったと思うんですけど飛びましたね、はい さあ、このファイ早いぞここ、ここ重要さあこれはショーパン対空。おっなんだかんだ強いですからねショーパン体育うわー 完, 璧完璧ですね<笑>投げではなくああいうことができる間合いをキープしてるんですよねそ う, んななのうーそのおっおいしそ入る殺せるかな そっちやべえ今のスランはすごい研究してますね殺したかったが遅い確定を取られるが大丈夫投げが入らないこれはいけるぞ膝掴み完璧なら死ぬなんでコパンがミスか今のはさ あ, あおっと今のを狙っていった100 巻, カードから100巻いやいいこれ死なない死なない死なないですよさあ勝負トップ ここは一番空ジャンプできる間合いだったんですけどねまあ読み合いですね今いいやあのジャンプ中継でしたはい見応えあるけども流れは在イダル3連勝7連敗これ新さん後から言うのなしなんで今言ってくださいよなんかあるなら は後出しは良くないよさあ頭突き、あくまでもまだ行くぞという姿勢を見せておさあ大一ねさっきからねなかなか実を結んでないんですけど、うん、頑張れましたね、今のはね、大一丁から死ぬっていうのがもうほとんどなかったんで、今まで、大一を食らってもジャイアンさんがどうせ死なねえだろうみたいな動きばっかりしてるんですよ、<笑>さっきから、それが、ね、よくない、それがくらい大一丁食らったやべえかもなって思わせないと勝てませ、ね、ん。な、う、い、ん。 そう、掴んだら殺しきるそのリターンがないとじゃない と, ないとあの対空スってくれませんはいはい間合いも見せてくれなさあうおーっ悪くなかったけどドンピシャでしたね、まあ、さあうまいこれですねここあそこを張り手で追っかけたいけど難しい難しいよな張り手出すと今度はドリル出さないで、うん、あのジャンプ中キックとかでビヨーンって伸びてきて上から張り手通されるんですよあさ あ, あれこれは強気を見てから 2択にしてちょっと弱気の選択肢だが<笑>空ジャンプでの用意だったそうです ね, そうですね画面端のダルシムに対して中張りでガードさせるともう空ジャンプの間合いになるんではい、はい、セットアップでしたねしかしセットアップ知ってるとただの読み合いになるんでなまあまあま あ, <笑>さあ こ, れこれは表になるおいちできず今のは隠ってたはずだが勝利が難しかった、まあってたかなあいう時に 軽投げをしたいっていうところなんですよね、多分ね。さあ、八三になってしまった。八三。広志三連勝の後、八連敗中。しかし、内容は全然悪くない。そうですね。あとは殺しきるまでの道のり。ちょっとね、ちょっと、ちょっとね、あのー、殺傷力が。弱い殺傷力がね、ちょっと低 い,、はい。これがちょっと原因かなと。 こ れ, これがね、さっきからどっちか分かんないですよねこれピオリーチあったから危ないですよね危なかったですねいやよく寄んなかったなって感じ投げでピオったと思いましたけどねスラストがつながってなかったからねさあでもねこれも全然誰しもケ、OK、ーですねああ、OK、っとここは狙ったかった今のはいい間合いなので、はい、潰せすませんなるほどもうちょっと近いと横からパンチで殴れます、うん 殴って台足ですなるほど、ね、これはちょっと遠いも う, ともうちょっと遠目なのか遠いのでっしっかりこれは殺せるかな殺したいあっとやっぱり知らな い, いや今のはねジャイアンさんを褒めるべきうん高めでガードしてるんでボ タ, が難しいのボタン連打しちゃうと Honda、ね、が空中にいる間に投げ入力になっちゃって、はい、座れるっていう感じですねよくますねさあ体力あるうわー、読み合ってくる さあ、リーチこれは強いやはりやり込んできているただのここじゃねえぞとさあここですよピロシここからあるからね終わってないからな全然 勝の後連敗さあこれはグラッー読んでる お, おっとこれはやっぱりどっちかわからないそうですねああいう感じになっちゃうんでやっぱうこうパンタイクファイヤ ー, おーってきたファイヤー お, おっとあっと相手にならな い, いファイヤーの判断が早い これは後ろに下がってガードしたかったがインフェルの相模パンだったぞさあドリルが当たりリーチ、まあ、ガードしてれば投げられましたねああそうですね、はい、投げたろ即死が見えるはずなのにああ殺せます、ね、さあどうするかな大慶うまいさ あ, さあ対空がうま い, いやはりうまいショーファイヤーの後前に歩いたらもう完璧なんでさあちょっと間違った おっと、ま た, 間違いが起きたこれは被害を狭めたい100巻、おいそうですよ、もう一丁いくか、1 0キャンセル、やり手、上入れてたっぽい感じの暗い方でしたけどね、ね今の は, はい、上入れと何が起こる、いや、逃げられる、逃げたが、なるほど、さあ、うーん、大パン強い、コパンで止めて、うまいうま い, いぞ、張り手はコパン、つらかった、これ。 腹立つえー、っそのブラスト、早めにここはもういい、ね、情報を全て、早めのここです、最後の読み合い、大パンチ勝ったのはジャイアンなんと3連敗の後と盛り返して10連勝、素晴らしい試合だよ。勝った 勝ったのはジャイダレー。3対10というスコアになりましたはい。では、勝った人だけに、あのー、コメントをいただいておりますので、ジャイさん、ではあのー、カメラもね。カメラちょっと頼みますわ。じゃあ、ジャイさんよろしくお願いします。はいえー、まずはあのー、指名してくれたピロシ君、ありがとうございました。大将ありがとうございました、えー。ちょっとね、前半3連敗して、 やべえな っ, ってなって、ゼロ十あるなとか思ったんですけど、途中からね盛り返して、今までいろんなホンダの方が使いの方がえまあやってくれたんで、ちょっとね、ぶ様な感じで、じゃちゃまずいなと思ったんで、だいぶ立て直せてえよかったです、あと、ほかげの方とかも応援してくれて、それがかなり後押しになったのかなと思ってます。えー、あとですね 勝ったんで宣伝いいですか宣伝どうぞどうぞえっ、ー、と3月の17日にえっとアニコレのイベントありますんでえストフェスっていう名前なんですけどえ X とゼロスリーとサードのえー今後のまあトーナメントなんですけどやりますんでえ皆さんあのぜひ来ていただければと思いますありがとうございましたお疲れ様でしたトネピー解説ありがとう。 あれ、あ、そうだね。あのー、じゃ草くん、あない次回ないの？ありあるのじゃ喋っ て, ってし。俺は知らない。あああはい、えー、あえっとじゃすいませんえっとジャイさんとピロシさんお疲れ様でしたいい試合本当に見れてよかったですでえっと次回の告知になりますがえっと2月3日ですね V シリーの後また行いますえっ、ー、とまあ今日も会場に来ているストマックモミオザンギエフ対歌舞伎くんのバイソン ザンギバイソンを行いますちょっと今まではえっ、ー、とーまあ今まではっていうかちょっとまた若手対決に戻ってという感じですね歌舞伎くんはえっ、ー、と立川のプレーヤーでえっ、ー、とセロファンさんというザンギとかなりやってるプレーヤーでえっ、ー、と彼からザンギとやりたいという指名が来ましてちょっとあのそれでザンギ使い、まあ、世代も近いノリに乗ってるモミオに声かけたらやりましょうということになりまして で結構、あの歌舞伎くんが意気込みがすごくて多分負けたら俺、破門されるからと言っていましたでまあ、そうですね、立川でザンギとやってる歌舞伎くんともみおはもみおで、まあ、沼さんと昔やってて今はえーとまあ津田沼で運営とかもやってるんですけど、フリップとかのあのー、シャルさんとかペルオとかとバイソンはやってますのでお互いやってる組み合わせでお互い意地があると思うので。 若手対決プラス維持の張り合い、ちょっと面白いかなと思います。で組み合わせ的にもこれお互いどっちが不利なんだ有利なんだって結構揉めるカードでもありますので、その辺も注目かなと思っておりますので、皆さん注目をお願いします。以上です。日程は、はい。日 程, はあ日程あ、すみませんえっ、ー、とヴィの後ですが2月3日ですね。ちょうどえっ、ー、と4週間後になりますので、あすみません3月3日ね。3月3日で す, すみません。えっ、ー、とひな祭りの日です。わかりやすいです。よろしくお願いします。はーい。 でもこれさあのー、集客的にさあの何もない日の日曜日にやったほうがよくない ?V3 だったらさ、多少来て、そ<笑>そう、v、そう、第三日曜とかにやったほうがさうバーサスさんの集客的にはさいいじゃん、こんだけだってさ、あの、V3 に出ないやつらがさ<笑>こんな見に来てくれんだよ、V3 出なすぎでしょでだからだから、こっちはこっちでやってさ、はい、だからその、の、ね、あの第三日曜なんか結構人来ないじゃん、はい、そ, うそう、まあ、でもそもいや、こっちにも来てほしいってもあるけど、でも、来ない。 もう来ないんだから総合的なこうトータルなペイを考えれば第三週にやった方が良くない説はあるよねあ る, る実験的にねまあこれはでも我々が決めるっていうかまあバーサスさんのこのなんかあれだによるんだけどいや僕はどなんとかという話じゃなくてそうそうそうプレイヤーのあの、まあ、都合次第になるんで予定予定そ う, そうなりますんでまあわかんないけどね、はい、まあでも来週は来週じゃなくて来月は三日頭にやるってことなんで。はい、はい 3月3日ですというわけ で, でになんか他になんか予定がまだ埋まってるか僕はよく知らないんですけど、まあ、こういうの出たい方がいたら、はい、あその後のカードはそうです、ね、決まってるの今のところ保留ね な, ないんで、まあ、大物大物以外ね大物以外ねエクサーの参加できる人ぐらいの感じでそう ね, そうですね小物ですからね言うてねまあそう黒橋さん2回出てますけどね、まあ、あれはもうできんでできん<笑> だあのはい、テレピーの意見は尊重しようかなと思いますので、はいはいはい、それではれ皆さんご視聴ありがとうございまし た, お疲れまでした今回も面白かったまた来月お会いしましょう